福島県北方市の北方駅にやってきました。 ここに来るのは SL 万越物語に乗った時以来なので、およそ8ヶ月ぶりぐらいになるでしょうか。今回この町に来たのには大きな理由があります。この動画を撮っているのが2022年の8月中旬なんですが、同じ月の8月上旬、山形県を中心に集中豪雨による大きな被害が各地に出まして、その被害がこの北方市でも起きてしまいました。万越再線の北方駅とお隣の山戸駅を結ぶ濁り川橋梁という 鉄橋がその大雨によってて壊れししまいまいた当初はこの岩手貧乏旅行編にはこの旅行企画は含まれていなかったんですがどうしてもその災害によって生じてしまった被害がどんなものなのかこの目で確かめたくてこの動画の企画を立ち上げました厳密にはこのような動画は旅行チャンネルではするべきことではないということは以前小湊鉄道の集中豪雨被害のレポートをしたりですとか只見線の流されてしまった橋がどういう風になったのかお伝えする動画でも 同じようなことを言ったような記憶はありますが僕自身にとっても大変衝撃的な出来事でしたのででもそれ以上に現状困っているのは万越再生を日々の生活の足として頼っている皆さんが多いと思います。 本当にこういう動画は単なる矢印は根性と見られても仕方がないんですけど、ちょっとでも真実が伝わればいいなと思っていますし、何かのお役に立てればいいなと願ってやみません。もうすぐ被災した濁り川橋梁に到着できると思います。そうしましたら、可能な範囲内で被害の様子をお伝えしたいと思います。 北方駅から歩き始めて、およそ15分程度経過しました。まだ濁り川橋梁は見えませんが、今歩いている歩道を道なりに進めば、濁り川橋梁が見えてくると思います。万円再線の線路が、ちょうど僕が向いている方側に、真横に伸びていますから、心配されるのは、つい4日ぐらい前に、小川沢諸島辺りで発生した台風8号が、ちょうど太平洋側に沿って北上していったんですね。その影響が濁り川橋梁に、 さらにどれだけの影響を与えたのか全く読めませんのでとにかく地元の皆さんもしくは万越再線を日頃から日常生活の足として使われている皆さんに比べれば大したことはないかもしれませんがそれでも気になりますすいません地図を見て問題ないと思ったつもりで逆方向に歩いておりました えのどうやらこの墓地を道内に沿っていくと。 というかちょうど線路が見えてきました多分この線路の先に壊れてしまった鉄橋があると思います果たして穏やかに見ることができるでしょうか台風が去った後で少々蒸し暑くなってます 晴れ間が出てきたのはいいのですが、着物で歩くにはやはりこの暑さは答えます。歩き続けてみたら田んぼに出くわしました。その田んぼの斜め向かい側にはスーパーマーケットがありまして、ちょっとアンバランスな印象がありますね。だいぶ河川敷に近づいてきました。あれは、これはひどい。 ついに現場に来てしまいましたこれが崩落してしまった濁川橋梁です今ちょっと拡大図で濁川橋梁を見ていただいてます今回の被害の前容と言いますかどうしてこうなったのかっていう原因についてなんですがどうやら橋の橋脚部分からポッキリ折られたのではなくて足場を支える土台部分から流されてしまったみたいなんです 先ほどはお話をさせていただいた地元の方がおっしゃってたんですけれども、もともとこの濁り川はもう一箇所別のところで流れてたそうで、それをこの付近で一本の川にまとめたために流れが変わってしまったらしくて、それでもこの濁り川橋梁って、万円再生の鉄橋の中ではかなり頑丈な部類に入る橋だったのにもかかわらず、先日の山形を中心とする、いわゆる山形豪雨によって、このような本当に 言葉を失う状況になってしまったみたいですで。ちなみにですね、現在、河原の方に行くことはできなくなってます。むやみに立ち寄ると危険だからということなんでしょう。僕もそのルールといいますか、必要以上の好奇心を持って、向こうに見えます、濁り川橋梁に接近するといったことは避けていこうかなと思います。では、改めてもう一度濁り川橋梁の被害の様子をご覧いただければなと思います。 濁川橋梁から少し歩いたところにある舞豚田橋というところから濁川橋梁を見ています。川の上流はこんな感じになっています。やっぱりまだ台風の影響か川の色が少し濁って見えますね。 大田橋橋のちょうど中間地点から濁川橋梁を見ているところですこうして見るとよくわかるのですが橋脚部分ではなくて足場から濁流にこっそり持っていかれたという状況がこの映像からよくわかりますねこれはもう言葉を失う以外の表現が僕には見つからないです。 田橋の向岸側まで来てみましたこうしてみるとまた見え方が違うかなと思ったんですけどもそれでも当日に起きた豪雨によって生じた濁流の衝撃のほどがまたさらに実感できるような感じがしますレールがついにぶら下がってますし今回の動画どうだったでしょうか ぜひ、コメントと高評価、それからチャンネル登録をお願いします。お決まりの工場を行った後でこういうことを言うのもどうかと思いますが、本当に先ほどからですね、この濁り川橋梁の甚大な被害の実態を見にたくさんの方が足を運んでまして、まあ僕も豪雨の被害によって、足がどんな風に変わり果ててしまったのか、言ってみれば矢印真根性です。それで来てしまったわけなんですけれども、この動画を通して何らかの形でお役に立てればなと思っています。 それで、僕はノートというソーシャルメディアにも記事を書かせていただいていますので、この濁り川橋梁の被害の実態を有料の記事にしまして、その収益を募金という形で提供させていただきたいなと思います。これが正しいかどうかは自信はありません。どれだけ賛同していただけるか全くの未知数ですし、お前一人で勝手にやればいいじゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。でも、現にこれだけの被害が出てます。僕のように、僕たまに旅行で足を運ぶ人間よりも、今困って いる人たちがいますその困っている人たち万越再生が一刻も早く元通り動いてほしいそう願っている人たちのために何かできることはないのかなと思いついたところですぜひ皆さんの力もお借りしながら濁り川橋梁が元の姿に戻ることを願いそして万越再生が元の日常に戻るよう願ってやみませんちょっと長くなってしまったんですけれども僕の熱意と濁り川橋梁の現実がちょっとでも伝わればいいなと思ってますそんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございまし あ。りがとうございました